ご視聴ありがとうございます。ちもちも D です。鶴屋義信からカービィの中が届きました。では早速開けてみたいと思います。中身はあこんな感じ。こんな箱が入ってました。開封の儀。<笑>さあ中身はねどんな風になってるんでしょうね。お。 少しスライドしましたね。中に、えー、上に小豆で下がモナカの缶が入ってるみたいですね。あーなんか可愛いあのカービィのね、モナカ の, あのサシが入ってますね。はい、最初は小豆。 で次が多分これの中にもなかが入ってるんでしょうねでなんかカードが入っててかわいいですねではい小豆を装うやつあとはあなんか紙が入ってましたねはいこれで全部です はい、子供たちが帰ってきたんでね、カービィもなんかを食べてみたいと思います。早速、はいあの、小豆をね、装うやつね。あと、中身を取り出して、それで、えー、缶をね、はい、開けていきますよ。あなんか裏側にもなんか、あのカービィの冊子とか書いてあるんですね。 中にカービィの顔がついたモナカが入ってるみたいですねあっかわいいですねあれもう一枚入ってるあれあ顔がいっぱい入ってるなんだこれ全部出してみましょうサクサク軽い音がしてます このモナカはね多分高級モナカってやつですねはいカメラはねもうちょっと左側なんですけど、はい、iPhone の目の前に<笑>モナカを持ってきたらそんなところにでっかく出ちゃいましたねおこれで全部みたいですね12枚入ってますね両面カービィなんですね はい粒あんをねよそってもらってますあ こ, このぐらいの量にしてあのもう蓋をした方がいいかもしれないです6枚全部作るには、まあ、この量だとちょっとよそいすぎてる感じですね、まあ、でもね、まあ、あ, のあんこがねとってもおいしかったんであのこのぐらいの量でも美味しくいただけます はいモナカでで挟みみまますこれでね食べてみましょうもなかの真ん中が四角いのはあのモナカのねもともとのお餅みたいなものを短冊型に切ってそれをね、えー、圧縮してこの丸い形にするんでその四角いね短冊の時の形が残ってるみたいですね。 ショップイメージの方がちょっと違う結構粒つ々ぶつぶあるよこれもつぶつぶあるよ集い合わせちゃってる、うん、最後の人がちょっとしぶくなるかな、ね、違う顔にしようかこっちとこっちニコニコカーディーとお顔のカーディーと もっと中になんか挟んでボリューム出 す, すあ、そういうこと。だ、うん、ってこれ方に方が持ってるのだとさ。にアレンジつまりこれだとね。え、うんね、いちごとかくるみとか。栗とか。めっちゃアイスとか持ってる。じゃーんカービィが食われた中身はあんな感じです。 初めて食べたくせに何をつぶったようなこと言うか。 このモナカのパリパリ音わかりますザクザクとかなんかかなり美味しいですねモナカだけでも美味しくいただけますあっちもちもママもどれ食べるちもちもママはどれ食べるの あれモナカの中に挟む、ね、果物があったような気がしたんだけどちょっと探したんだけどなかったですね残念次買ってこようカパパービー食べられちゃってるカービー。パ 今は食べてるくせにカービー、うん、もう一個食べ分かった。 <笑>いただきますはいカビもなんか美味しくいただきましたご視聴ありがとうございました。